はい、よろしくお願いいたします。あの名前と第三室統合データベースセンター dbcs の活動を講座させていただきます。あのこの事業はあの主として、あ の, あの最初の施設長からのご説明ありましたけれども、かなり前からやっておりまして、あの文科省の事業としてですね。jst 科学技術振興機構の nbdc と、えー、共同で進めてお る, おるものです。で、これはあのまあ、要するに特に日本データの利活用。 をフェア原則これは FAIR というファインダブルアクセシブルインターオペラブルリユーザブルというあ頭文字ですけどもこれをベースにしたあの、えー、と整備事業ですで所在を明らかにするアクセス可能にする相互参照あるいは再利用をするということであります、まあ、DBCLS は特にこの最後の相互参照再利用というところを中心に技術開発を進めてまいりました でこれ、なぜ必要なのかということで、今日最初 の, あの高橋先生のお話もありましたけれども、データは非常に重要であります。ただあの、特にバイオの場合は、ですね、えー、っとデータベースがたくさん作られます。もうそれこそあの研究プロジェクトごとに、まあ、作ると言っても過言ではありません。まあ、これはもちろんあの研究のためにあるわけですから、えー、それぞれが違った形でですね使っていくことにな る, なるわけです。でまた、生物は、えー、ご所持のとり、なんていうんですかね。あの 階、え、層、っと、性が非常に強いわけですから、まあ、原子、分子から遺伝子、それから細胞、個体、えー、それから集団、それから進化、あるいは環境というの相互作用という形 で, です、ね、非常に幅広い、えー、現象をあの、えー、研究するわけですから、それに対応したデータを得ます、でそれがそれぞれのデータベースになりますので、まあ、要するに外から見たらばバラバラのデータベースができるわけですね。 もちろん、それは悪いことじゃなくて、個々のデータベースはそれなりに、その目的に応じて構築されますので、それを使った研究が進むんですけれども、これは最初にお話があったように、統合的にですね、データは、個々の研究プロジェクトが使うものはわずかですので、それをもっとまとめて、新しい発見につなげたいということがあります。これがフェア原則の最大のことでありますそれからオープンサイエンスにつなげるっていうことなんですけれども。 そのためにはです、ね、非常に大変な作業が伴います。ここの、まあ、漫画で書きましたけども、えー、っとある人は、えー、遺伝子源と遺伝子をつなぎたいあるいはタンパク質と疾患と医薬品をつなげたいというふうに考えてもですねそれぞれのタンパク質にしても医薬品にしても疾患にしても、えー、複数のたくさんのデータベースがあります。でファインダブルアクセシブルということでどこに何があるかということはあのこの授業の中でもかなり整備はされたんですけどもやっぱりあのどそれぞれに行ってですね データを取ってこないといけないいとけでそのデータもですね非常にあのフォーマットが違っているとかですねそういう形がありましてそこの整備ですねデータをきれいにしたり整えたりということに実はバイオインファーシャ社の8割ぐらいの時間エフォートを使っているというふうに NIH では言われています。でこれを解消するためにはですねこれでデータベースを、えー、っと整理して関連付けがされたような形で統合化するとこれが必要であるということが、まあ、大前提であります。 でこのためにあの私たちはあの、えー、っとこのセマンティックウェブをつっていう技術を使ってやろうというふうになっております。でただこれもあのつなぐといってもですねあ、例えば用語だけでつないでもこれは あ, のあまり意味がありません。それはあの、えー、っと分野によってはですね、えー、っと同じあの用語が違う意味で使われたりですね、あと逆にあの違う言葉が同じことを指していたり。 から当然、機械家族にしないといけませんので、ID を使いますけれども、これも非常にバラバラに振られているとですね大混乱するということがありますので、用語とか ID を揃えないといけない、そういうことがあります。そのために、この授業ではで、セマンティックウェブ、ここに書いたように、その中の一つでありますけれども、r d f リソースディスクリプション・フレームワークという形で、データをですね再構築して使おうというふうになっております。 これはあの死後実行目的からなる三つ、まあ、組みといいますけれどもデータモデルでありまして、えーまあ、例えばあるタンパク質が あ, じゃ あ, ある化合物はあるタンパク質を例えばあの活性化するとかですねあるいは何パーセント活性化するとかそういうことを死後実を目的後であの表すわけですタンパク質と か, からもあの化合物はそれぞれ ID がありますからそれを使ってやるということになりますでそうするとあの同じ、URLID、あの ID あるいは URI を持つものはですね重なっていきますので、右にありますように、こういうあの つ, つながっていく形になって、いわゆるグラフ化されていくわけですね。でこれがあのえ非常に巨大なデータでありますから、あの巨大な知識グラフになってまいります。で、この中から、まあ、関連する、希望するものを、まあ、あの探していくけば、ね、データを望みどおり取っていけるという。ね なるわけですでこういういことのためにあの開発した技術基盤技術はこういうものでありましてちょっとこれ見にくい、えー、恐縮でありますけどもあの4層になってますまあ 3, 3層ですかね一番下が知識グラフでまさにこの世界中、ま、国内で作ったものは責任を持ってあるいは世界でも作っているものもたくさんありますがそれをあの、えー、っときれいな形の知識グラフにするということが一番あの基盤であります。 ただそれだけでは使えませんので、それを使う、まあ、ミドルウェアですね、ここを整備して、例えば ID を変換するとかですね、そういうものもありますし、えー、そういうあの、えー、可視化、あるいはあの高速化ですね、こういう形の、えー、っとソフトウェアをあ開発してきておりますで。さらにそれを使って、最後のウェブアプリケーションを開発して、あの研究者が使 う, 使うと、あるいは、バイオインマテシャンが使っていくということになるわけです。 で こ, のこういう事業はあの、えっと、国際連携でやらないとあの特に国際標準化が難しいので、えー、そういに進めてまいりました。すでにあの一番下の知識グラフ化に関してはです、ね、こういう日本、アメリカ、ヨーロッパでさまざまな遺伝子から疾患あるいは非常にあの階層の違うところのです、ね、データベース、主要なデータベースをあれで付加を進めてまいりました。ここうういう形でで国際連携で進めめてますの、まあのためのあれが あのバイオハッカソンといいまして、まあ、1週間泊ま り, 泊まり込み で, です、ね、関係するデータベース の, あの大自然の人たちが集まって問題解決をするという場なんですけどもこういう場を通じて国際標準化国際連携を進めてきたわけです。でまあこういうことであの知識グラフ の, あの基盤は あ, のある程度できてきてですねあの 当然これはアップデートもされていきますから継続的にやらないといけないし新たなデータベースも加わりますから引き続きの作業が必要ですけれどもこれを扱うようにして実際に使えるアプリケーションも開発していくということも進めてまいりました。で今日はその中でも一つたくさんのアプリケーションもリビシー施でも開発しておりますし えー、っとそれはあのホームページのサービスに載っておりますけれどもまあごく一部をあの今日は説明あの紹介したいと思います。一つは統合バーというものでありましてこれはあの日本人ゲノム多様性統合 DB ということでえっと特に日本人のゲノムこれがたくさんのゲノム解析されましたの で, でしかもこれはいくつかの複数 の, あのプロジェクトでやっておりますのでそれを全部合わせてですね日本人の特有の 変異ですね、そういう頻度をああの変異の場所を見つけて、えー、それとあの他 の, あの関連のデータですね疾患であるとか文献であるとかさまざまなデータと合わせて一覧できるようにするとこういうものでありますであのこの辺のデータは全てもうアルディされてますのでそれ関連するものをあの結合することは非常にまあ容易にできますのでこれ実は非常にあの 短, 短期間でですね想定以上の短期間に 開発することができましたということで、あのまあ基盤がきちっと 整, 整ってますとこういうものがあのもちろん簡単ではありませんけれどもあ の, あの早くできるということになってます。まああの探索例の一例を示しますとこんな形で、えー、っとまああの偏移のまああのアイディを入れますとですねどういうものであるかとか、それが日本人でどのくらいの頻度であるのか、それ外国人とはどう違うのかということですね。 から病気との関連性、あるいはそれ以外 の, あの先ほど示しましたけどここにありますあの疾患との関連情報でありますとか当然文献情報がありますから遺伝子関連のこともゲノム関連の、えー、遺伝子の情報ですねそういうこともすべてあの結びついてくるその、まあ、ワンストップで変異と疾患それが日本人にとってどうなのかということを明らかにするものができております。 これは今、A メド農業のゲノム医療プロジェクトでの柱になっておりまして、国際的にも使われているということで、こういう形で使っていくことができるわけです。でまあ、現在、特に医療への応用を重点を置いてやっておりますので、こういうものをやっておりますが、この場合でもですね、あのえっと、そっか、えっとあの 疾患から変異に関する、まあ、特定のデータをうまくあのワンストップでできるようにしたということでありますけれども実はデータはもっともっとたくさんありまして、えー、っとそういうものを全てここにありますがこれまで統合してきた、まあ、RDF かあるいはつながるようにしてきたデータをですね、えー、もっと横断的に使いたいと要するにあの、えー、っと非常に階層があの複雑というか 多岐にたりますから生き物は最初の高橋先生のお話にもあったように、えー、っと思いがけないといいますかねあのこれまで思ってもいなかった関係を結びつける新たな知識につなぐということが重要だと思いますそのためにですねこういう膨大かつ多様なデータまずは一旦俯瞰したい と,、えー、っとたくさん の, あの国際的にもやっ て, やってですねつながるデータを作ってきましたけど一体 ど, どういうあの 内 容, 内容は知っているんですけどどういう分布をしているのかとかそれから必要なデータをですね自由、まあ、ザーに組み合わせて抽出したいと先ほど の, あの統合バーは関係するものをこちらで用意しましたけれどもそれはユーザーがですね自由ザーに組み合わせて抽出したいということで抽出されたデータを、まあ、機械学習 AI とも でですね、活用したいといとうことがあります。まあ、こういう形にできないかということでこの統合 DX これはデジタルトランスフォーメーションじゃなくて統合データエクスプローラーっていうことでありますけどデータを探す r と、えー、俯瞰するというものであります。こういうものを去年1年間かけて、えー、作っていきました。で最初のインターフェースはこういう形でちょっとあの列が多いのであれですけれどもあの遺伝子からまああの ここは特に統合 DX ヒューマンということでヒューマンに関するものを特に重点的にやり現在作っておりますけどこういう遺伝子からですね非常にあの階層の高い疾患とかのところの属性ですねアトリビュートで、まああの をつけたもので分類をしてあのデータをまあ こ, こ格納してあります。あの最初に申しましたいわゆる知識グラフというのはまあ三次元というか非常に複雑な構造でありますがそれをまあえっと二次元にまあ無理やりあの押し込めたという形にはなります。 でこういう形でもうちょっと拡大しますと、えー、例えばこういうあのアトリビュートがあの振られておりまして、そこにデータがたくさん並んでおりです、ねその。例えば、タンパク質という、えー、プロテインというところのアトリビュートではです、ね、中には結合、触媒反応、直接輸、えー、送に関わるものとか転写制御とかさまざまな機能を持つものがありますので、そういう、えー、属性の中の機能ですね、それをつけた形で、えー、っとそれがいくつぐらいあるのかというふうにあの並んでおりますから、まあ。これはプロテイン 相互作用ですね、そういうものの数、相互作用のないものだから1個あるもの、2個あるもの、まあ、そんな形で分けてあります。これはまあいろんな分け方が当然あるわけですね。というふうになりますと、こういうさまざまな機能をです、ね、組み合わせた形での検索が可能になってまいります。これはまあ一例でありますけども、例えば細胞な極材はというあの、えっと、属性がありますけど、そこで例えば細胞膜を選んで。 から組織別な発言データですねそれのところで肺と小腸を選ぶ、から立体構造が分かっているタンパク質、でかつこれケンブルーでスコアあー9というのはこれはもうあの、えー、っと対応する薬剤があるかどうかということらしいんですけどもこういう形であ組み合わせてあの検索をしますとですねこのたくさんの膨大な知識予報の中からこれ122個ですかね、タンパク質が。 一覧が得られてきますこれはあのここにもあります肺までは小腸で発現があって膜表面細胞膜表面にあってタンパク質の立体構造が明らかになっていて。 対応する薬品が開されている人のタンパク質ということで当然これあの今あのえっと新型コロナで話題になっています AS2 っていうのはこの中に入っていますので確かにこれが入ってくるとまあ逆にあのえっとこういう形でですねえっとさまざまな条件をやっていけば絞り込んでデータを絞り込んでいくことができるとまあこういうものができておるわけですであのさらにですこれマップや IDs ということはこの逆のこともできできまして えー、と研究者がですねあの研究をするいろんな例えば遺伝子を あ, ある生物現象に関 か, かる遺伝子を見つけてくるということがあったとしたときにそれは登録してあの ID をが決まりますがその ID があー ど, どこにマッチングするのかとそれは自分が調べたものがです、ね、このたくさんのある、えー、とカテゴリーの中の ど, どういうデータとつながるのかということがあのこれ色があのそういうところに色が残りますので内容が分かるということになります。 こういう形で新しいです、ね、関係が見えてくると、まあ、こんな形のことができるようになりました。ということで、えー、っとそろそろ時間だと思いますが今後です、ね、こういう形で、えー、っとこの知識グラフをさらに充実させるとともにこれを使っていくが実際にあの、えー、っと応用できるような形での研究を進めていきたい特にあの AI 機械学習に持っていけるデータをあの素早くあの、えー、っと取ってくれるような 形, の、えー、形で研究を進 提供してていいいきたいとういうふうに思っておりますで、これが今、DBCS のスタッフで、こんだけの方が、あの今日はすべて紹介できませんでしたけれども、えー、頑張って、あのツールライスを作っております。えっと、以上で時間ですかね。で、柏にあるラボと、三島の遺伝研でちょっと分散をしておりますけれども、二手に分かれて活動をしております。以上でございます。